えー、さて向井さん前回も少し話したんですけど小見風呂さんが向井さんのお気に入りの作品を集めた使用済みリストっていうのを作ってくれる話<笑>覚えてますいやいや覚えてますけど使用済みリストとは言ってはなかった使用済みでしょいやー何だろう否定も肯定もしない<笑><笑> どうなんだこれはとなるんですが<笑>はいそのプレイリストをですねこみふろさんが作ってくれることになりますすごいはい向井さんとあと私もですうん私のプレイリストいやい や, いやそれなんなの<笑>私の使用済みのい や, いやそれはどうなのプレイリストがこみふろさんで見ることができますので河川<笑>思春期リスナーが鼻息荒らな<笑>はいまあねまあまあ、まあはいはいはい、そうお互い作りましたようんうんうん、うん、ちょっとねどういうのを選んだのかはい紹介してみたいと思います、はい そうですね。僕はあの八、うん、本選んだんですけど、もうすごい。はい、えー。自分の中で本当にあの、うん、僕は本当にあのこういう雑誌が好きだったので、はい、なんとなくあのバランスよく。 <笑>一冊の本として、はい、だから本当に最後の最後にはアホスタさんっていう、うんあのー、可愛らしいエッセイ漫画を最後入れてますし<笑>編集長じゃないそうそうそうそ う, <笑>もう向井編集長としてやりましたよはいはいだから本当に僕がもともと好きだったまあここでも言いました、うん、カルマ達郎先生の作品も入れてますし、はい、であのもう思春期中高の時ものすごいあの読ませていただいた猫源先生の作品とかをまず頭に入れて でもあのね。めちゃくちゃ語ってるじゃん。<笑><笑>ちょっ と, ょっとそうか、語りすぎたそう。めちゃくちゃオタク特有の早口になってるじゃん。<笑>こいつ。何だったんだよ、今までの。好きなんだな。<笑><笑>でも本当にそうなんですよ。だからもう楽しくて、はいはいはいはい、僕はもう選んでいる時に、はいはいはい、うわ、これがいいかなって悩みなが ら, やらし、やらせていただいた、やらせていただいたんでは、編成をね、<笑>選ぶのをね、はい。 <笑>どうなんんですかポザラさんはあ私もですね、うんあのー、結構周りに聞いたりして、うん、でその作家の先生のを読んだりしてほうほうお気に入りの人を集めてみました、うん、で、えー、私今ちょうどランキングに出てる作品やっぱりこう、はいはいはい、目につくので、うん、もうざっと見てるんですけど、はいはいはい、今1位になってる英ケ先生の「陶水」はすごいよかったよかったすごくよかっ た, かった<笑>これは1位納得<笑>どういうタイプの作品なんですか 本当可愛らしくて純愛な感じのイメージなんですけどこうあまあ純愛なんですけどすごくエッチなシーンになると獣のようになるんですよああなるほどいや結構ねそれ大事ですからねいやも う, そ う, そ う, そう、うん、好みって思ってもう英介先生の全部読みましたからね<笑><ほ><笑>ああそんなにはまりましたね のあのあ先生が愛するタイプなので、はいはいはいはい、あと藤丸先生と岡田光先生の作品にすごいこう惹かれて、はい、全部読みました<笑>読んじゃうんだよな全部読んじゃうんだ<笑>、うん、やっぱりも う, そ, うそれも完全にオタク特有のやつですけどね<笑>全部読んじゃいますね、うん、いやそうそうそ う, そうでも見出したら止まらないからいおミフロって本当に、うん、いや罪深いアプリだそうなんだ<笑> どうなってんのこれ<笑>マジではいうん いや素晴らしいそうですね、うん、なんかここで紹介できてないあの他の作品もありますので、はい、ぜひ皆さんタグをチェックしてみてくださいそうですねもうこの配信の時点では載ってるってことですもんねはい、はい、いやマジでちょっと本当になんかいろんな意図にね、うん、気づいてほしい、うん、あ向井なるほどバランサーなんだなとか、うん、なんかうう気づくと思うんだけどな<笑>好きなはいぜひぜひ向井さんがバランサーな感じはしないんだけどなそう、ね、特化してそうな感じするんだけど<笑><笑>はい、はい